例えばやっぱり運気悪かったとか、はいはい、そういうこともやっぱ あ, るんです あ,、まあ、ありますね。いろいろ調べてて、でなんでまあまああと、うん、あのスタートですね。人生とそのどこのタイミングで何をするかっていう、うん、運の悪いタイミングに例えばなんか物事始めちゃうと、それを継続してると悪いのがなかなか抜けられなくなる。運、う、の、ん、いいタイミングにいろ始めてるといい流れでどんどんどんど ん, どん乗っていくっていう。生まれも てる、その、なんでしょう、勘のいい人とか、うんうん、タイミングを合わせて、いくと運って自然に良くなる。って最近気づいて、運命というより、運命はある程度変えられるという。なるほどね。幅はいろいろ変えられるので、タイミング悪い方、悪い方行くんですよ。うん、悪い人って、なんでそのタイミング引っ越すのみたい な, な。そのタイミングで転職ダメでしょみたいな。うん、そうすると、全然良くならないです。わあ。っそれでも知っての知ってな。さあのネタ見せの前に、ネタ見せの前に、飯田さんに見せたほうがいいんじゃないですか。漫才のね。漫才。あの、まあ、新人コンビと か, のか、コこのコンビネーション。うん <笑><相><笑>本当、現人の頃、音場と一回通ってますけど<笑>、はい、もう全部占いで決めて、一回目、絶対通るって言ってこれいけるっつって、二回目、うんうんうん、何回計算しても、これは通らな い, ってって通らない。通らなかったっすもん、えーまあ。いや、それ単純にネタが面白 い, い。<笑><笑> 何言わないでしょネタは前回ウケてますた<笑>ああで自分でそうやってやってたんだが落ちるんですよ<笑>ああ、まああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああとああんあああああああああああああああああああああああああああかああああああああああああんあああああああそういなあうあああああああああああるあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ ないらねうん、そ, うそうそうそう。でもやっぱいまだにやっぱそういう、うん、最近気づいたこととかもあるんですね。だからまだまだ勉強が必要だな。ジ、ねうん、ニーズさんとかもちょっと、ま、調べてるんですかま、えー、これは一回言わなても会ったことありますからね。手相まず。うん まあ、でもさ、まあ、当たり前ですしっかりされてますね。しっかり。えー、めちゃくちゃいいテストをしてるじゃないですか。本当ですか、えー、あの、デミスさん、基本、えー、理論と理屈が非常に好きなので、うん、何でもすぐ何で何でっていう癖が出やすいんですが、うん、<笑> 妄, <笑>妄想癖と空想癖がどうしても激しいので、えー、常にいろんなことを考えるところと、うん、ベース非常に真面目なんですが、うん、言ったことすぐ忘れるのと、<笑><笑> <笑>同じことをすぐ言うっていう繰り返しが激し い, と思う<笑>とう い, い。いや、これ、うざがられる<笑>でもね、すごい真面目ですごいいい人です。だけど、ひょうひょうと生きるのであ、あんま人にちょっと深入りしたくないみたいな。ああ、距離を、距離を、距離をどうしても開けたいっていうのが出やすいです。ね。うん。もうでも去年と 2, だから2年前って、2014年あ、2015年の末16年、あんま今仕事にやる気がないのと、うう<笑>そうでしう、なんかね、あんま身が入ってない。このバ始まってからです仕事にやる気がない。 この番組の1周年の時にいなかったんですよ。<笑>あれロケ行ってる、ね。そっちも一生懸命やって。ドッキリ。そうですか。そ う, そ う, そうなんか本当はもう次を進めたい。次どうしようかっていうのが。まあ、から不思議の方を卒業したいの<笑>、まあ、まあ、まあ、わかんない。<笑>何を卒業したいかね。あ、でも確かに次何をこう軸にしていこうっていうのは、うん、ちょっとここ2、3年、そうですね、確かに探してるところであります軸を探してるるいる。来年そこ一気に前進してくるので、えー、大きく前に進むと思います、うんうん、まだ結婚されてないですよね。まだです。あその話が、え、2017年の末から再来年ぐらいに。 うね、来年いい今だってすごいモテるせになってます。どこどこどこどこ<笑> あとで、あとで、あとで。<笑>でじ続いての話題、ね、いきます。あとで。でゃはい、でさあとで。続いてはスマップです。はい2016年、ベッキーの不倫に始まり、はい、スマップの解散で幕を閉じました、はい。さて、2017年、世界的にトランプ政権がスタートしますが、どんな一例になるんでしょう、リダさんに占ってもらいました、はい、そういうのも、やっぱあるわけです。うん、僕ね、トランプ1年ぐらい 前, らい前トランプさん倒産しますって言ってるですよ。えますけど、もう2月掲載なんですけど、多分年末に言ってたんで。だって1年前はもう完全に。4位でしたね、多分。で、そうですよね。全然それはもう松井て。 誰も言ってないし、ね、やってる誰も言ってないですし、<笑>世界で初めて木村太郎さんぐらいしかまだ言ってないから<笑>、えー、それは運勢的にこの人が、うん、のの人が一番強い、マジトランプがどんな人か知らないのに、この人運気的にこの人です、へ、えー、通ったから、た、計画だな、ただ僕はびっくりしましたけどね、わー、<笑>そんなこと言ってたみたいな、へ、えー、どうですかね、まあ、一応ねトランプさん調べましたけど、意外とねシャレラ通じる人なので、うんうん、まあ映画出たりとかしてるのもありますけども、うんうん、意外とそんなにあの冗談とかそのエンターテインメントが好きなので、そっちの方 とかあと文化とか好きなので、うん、多分日本のちゃんと文化を見せていけばなんか意外とちゃんとできるんじゃないかい、うんえー、い本当になんかめちゃくちゃあの悪いことするとかっていうことじゃなく、うん、そんななんかね争うのすどれかと好きじゃないタイプなのでわ ー, ー言うけど、えー、パフォーマンスがすごい多いなっていう。なるほど 2017年ですけど、世界的、世界的っていうか、うん、まあ芸能界的に言うと、うん、結婚ブームが来ると思いまう、えーお。なんか今年も結構多かったけども、はい、来年はもっと来る。もっとそれがどんどんどんどん増えてきますので、ね。出水さんもその中に、ねあねえ。乗りたいって後輩のブームに全然乗れてないですよ。顔<笑>、顔、顔、顔。は後輩がね、<笑>皆さん行かれたので、はいうう。なんか飯田さんって結構具体的で、俺一回言うなった時にあ、まあ、音楽をなんか聞いた方がいい、もっととか言われましたけど。パナオクもあれですもん。もともと がちっちゃいのと、プライドだけは高いんですけど。いすげえ言われるんですよ。すげえ言われるんですよ。もともと喋りが下手なってますえ。本当は、だからゆっくり喋ることは長けてますけど、早口がすごい苦手なので。本来。でもそうかもしれない確かに、うん。でもゆっくりですもんね。漫才とか出てるしね。丁寧に物事を伝えると非常にうまくいくタイプですから。えー、ああ、なるほど。確かに、その音楽聞かないとダメなので。うん 音を入れると心が安定してくる。はあ、いや、すご い, い。カウンセリングじゃないか<笑><笑>本当だね。すみません。だね、いいなるよ、ね、結構それを当たってんのが、はい、ひな壇とかでバーっているじゃないですか。はい、その時にババーって言うのが苦手で、はい、どっちかって自分に何か振られたら、うん、自分のまで喋るのは得意なの、うんうん。自分のペースでね、うん、やる方が得意っていうことで。うん、2017年新しい仕事が増えます。 素、うん、しい仕事。ちょっと収入面が良くなると思います。おマジですか。いや、今でも結構もらってますけど。<笑> そ, んか<笑> そ, んか<笑>そんなこと言わないでよ、ね。そんなこと言わないでしょ、大丈夫。あ、そうなの<笑>みんなそういつから言わないでよ、ね。エロジ全然見隠してる。<笑>そうよ、普通は。<笑><い>やったじゃないですか。ガ<笑>ッ喜んで、素直に喜んで。真面目か。<笑><笑>収入増えるって聞いて素直に喜んで。で<笑><笑>でちょっと投資とか、不動産とかにいずれ多分手を。えぇ、ー、花さんの<笑>絶対出さないでしょ。う<笑>わう ただ43歳から47歳で、うん、その投資失敗するで、ださやめてください。うん、さい<笑>その時だけやめてください。今はいい。今はいいんです。まではいいですけど、43から47。今、メモろとしましたね、そんなさ。手に手が伸びて。<笑>財、財失うと言って。うそうですか。めっちゃ怖いじゃない騙されるとか。 元々ちょっと騙されやすいんですよ。うん。花はいいなんだ。そうそ う, そうなんだ。本当に疑い深い割には、グッて来られると、意外と断れないとか。うん、ああ、確かにそうかもしれない。う, ーんうるせえな。<笑>無理してる<笑>無理してな。気が小さいのに無理してる。<笑> 当, たてる<笑>当たってるよ。土屋さんは。土屋さん、その2017年、2017年は。2017年、はい、仕事運が2016、はい、まあ後半からグーッと上がってるんですが、はいはい、17、かなり楽しくなります。はい、え楽、楽しくなる<笑>簡単にの、えっ、ー、と、モテ期が来ます。 <笑>ええー、やばいじゃん、やばいじゃん。し、お天気は危険ですよここ。これ本当言いますよ。はい、2017年、はい、油断すると、はい、取られますよ。<笑>いやー、す<笑>いやいや、何の拍手だよ。文集法。いや、文集法ってろんな飯田さんが取られますよ、出ましたよ。いろんな方に注意するのに、だいたいみんなこのタイミング取られるんですよ。<笑>マジっすかお酒飲んだ時要注意です<笑>やばいね。あと、同級生、結構友達関係の女と一緒に飲んでる時に取られ た, り<笑><笑>られたり い, い。<笑> 何の拍手なの手なだこれは。いや何も大丈夫だと思いますけどね。気をつけた方がいいってことね。まあでもただ友達飲んでるだけをなんか変に確保する。ま あ, まあね、勘違いされるってことも ね, ね、あります。て。みんな飲んでるのにこの取ってるふうに取られちゃったら、なんかそんなのがある可能性もあるんで、うん。 お酒の席、女は要注意。それはあんまりいいねい、いいことじゃないかですね、ちょっとね。ちょっとなんか、なんかグ、ぐっとぐっとくるんだよな、ちょっと。でも、運気的には全然問題。うん、ただ、それがその、そ、はい、の、悪くなる方にはいかないので。あ、そうなんですか、ね、結果的なんか、良かったって進むので、大丈夫なんです<笑><笑>捉えても、油<笑>断させようとしてます<笑>させんって言ても、美味しくなるんですて美味しくなる。じゃあ、いかつって飲みに行かせようとしてませんね。じ<笑>ゃ<笑><笑>取りに行く。取 り, そ, うですか取りそれまでやってんのわかんないですよ、そこまで。自分も占ってりすのか、自分の運勢自分で自分の占いの一番当たるというか、自分で調整してますから。うわー、で、それもデータ やっぱ一番ね答えも分かるわけだしなで自分で一番最初占い勉強したら、うん、このいいなっていう人が全然大したことない人間だって分かって、うん、これはまずいと思って、ね、それけど運気のいいタイミングに物を買うとかーはーはー運気のいいタイミングに決断するってのを決めて、はい、その通りやり続けたよくなんじゃないかと思って14年ずっとやり続けたら、はい、ポンってよくなりましたよくなるんだすごくよくなってますよね、うん、14年かかりましたけど だからね、やっぱアドバイスとしてかなりいいアドバイスですよ、やっぱり。うん、そう言われるとね。ね気をつけなきゃなと。いや、そうか。ありますからね。<笑>はい。いや、ここでちょっとですね、いいリスナーの皆さんも一回ちょっと聞きたいことがあるということで、うん、えー、それではですね、いいメールにはちょっと手ぬぐいプレゼントしたいと思います。うん、で, いでしたらいい質問ですね、すとおっしゃってください。<笑>えー、ラジオネームハンターさ ん,、うん、ゲッターズさんに街中で遭遇したら占ってくれると聞いたのですが、本当でしょうかという、これもう。占います、トなます。全部。占いますか 銀座線乗ってからマネージャーが降りた瞬間に、はいはい、隣に行った女の子がすいませんって 飯田さんですよね、うんうん。ネットで電車で会ったら占ってってぐらいに占います先に<笑>。それでも食い気味にも。フィさんの方から占いますと。と で, で隣の彼氏も占って。えー、優しい。でも、確かにですよ、ね。プライベート。俺つけてたらバカじゃないですか。こんだけ目立ちたい逆に目立ち た, せたよく気づきますね。やっぱ分かるんですね。この間たまたま隣に座った人が、あの7年前にたまたま見てもらいまして。あ、本当ですかみたいな。マジか。銀座まで行くなんて占いますってずっと喋って。えー だからかこれは、それは何のためかというのは、あれですか勉強になるから。勉強なるから。データを。うう必要なのは生年月日と。生年月日の名前はあ別に。たまになんか、うちの犬お願いします、えー<笑>そね<笑>。そうね。出ないんだよね。肉球しかない猫の肉球まで見られる よ, るようだ、すご、はいはいはい。猫って出てくる。いやいや、わかんないです、そ<笑>のなるほどね。いや、すごいです。これは本当だと。うん、面白い。気をつけたらね。はい、<笑><笑>ぜひ声かけてください。はい さあ、そしてラジオネーム、オレンジさん。うんはい、今年一番運勢が良い有名人を教えてください。はい、これ、来年ってことかなそ う,、ね、そうですね。2017年、ね。そうですね。僕も仕事から大量の芸能人す。めちゃめちゃ書いてるから昨日一日でこんだけ芸能人見てるんですよ、ずーっと。えー、えー、そうでしょいや、ほですよ。今に出てる方、たすらすかだから、これ大学ノートに1ページにつき、16人ぐらい、うん、そうですね。4×4 ぐらい。昨日だけで100人ぐらい見てるん す,、ね す, ね 昨, 日だすね、昨日だけで100人ぐらい見てますね。はもう年末年始だとこんなの多い。どの辺がいいですか若手がいいですか いやいやいや、もう本当清原さんみたいなビッグネームでもいいですし。もうでも外、ちょっと伊藤麻子、ま、あ番組にも言います伊藤麻子さん。麻子さん、もうこの番組にも来てくれました。浅子さんがどうも先輩す。あ、これ、あと具、ぐし、ぐしげんようこさんめっちゃいいです。いや、もう、えー もういいでしょ、うん、もう来てるからなぁ。え、う、ぇ、んねうん、三浦さんもいいし。えぇあさこさんは別に結婚運とかじゃないじねですよねなんかわかんない、ね。まあの前提で言うのもどうかと思いますけど。もともと持てない星持ってるんで。そんな星があるんですかもともとそれがあるんだ。生まれつき、恋愛の数が決まってる人がいて、二、うん、2回とか1回しかない人がいて、それを使っちゃうともう、 結婚率が低いみたいな人。高い。まあまあ、あと、相手を見た使いすぎちゃったんだ、じゃあ、アサさんは。そうですね。さ早いうちに。子さん、男を見る目ないですからね。ら<笑><笑>ま あ, あの、それは否定できないですね。<笑>ねね<笑>本人もネタにしてますからね。<笑>そのアサコさんが来年。よかったな、うん、じゃあ、子さん。だから、さんすごいよかったから。ちょっと逆に悪い人は、ね、悪い人ですかこの人は注意か。注意。 言える人の範囲で、今。い確かに人面白いよね。これ気をつけないと。んですよ、うん、いいですね。番組とかで言ってる悪いって、ちょっと、ちょっとぐらい悪いだけですもんね。ん本気で悪いやついじらないですもんね。本気で悪いやついな本気で悪い。毎回僕思うんですけど、本気で悪かったらいじれないです<笑>だから。やっでもあ<笑>るわけですよね。本気で こ, これはやばいっていう人があるでれ、ランキング変えてますよ、そんなもん。そうなんですか。そうですよね。それぐらい大丈夫ですよね。本気悪くないですよね。 あ, あはい。ええー、何そのな。そ<笑>そうなる。全 然, 全然どちらかってかみんないいです。<笑>よかったです か, よかった。はい。じゃあちょっとね次の、うん、ラジオネーム増さんの魔法瓶さんね、はいうん。今年のことを占った中で最もぴったり当てることができた、はい、出来事は何ですか。トランプさんですかやっぱり。トランプさんもすごいですよね相当ね、うん。誰の結婚とかも言ったっけ。なんかいろいろ言ってるんで言い過ぎて覚えてないんですよね。本当です か, すぎてかんないな。当たってますよ。一番なんか会心の一撃ないですかなんか。早かったらどう。 もうたまたま覚えてますトランプさんなんじゃないですか。やっぱりトランプさ ん, ん。いや、確かにトランプさんは。最初出ていらっしゃった時に、ね、年末恋子って言われてましたからね。そうなんですね、うん。でも、あの、あれです。なんだっけえっと、福山さんのお子さんの、夫婦京出産も言ってたり、えー。まあ、でも、まあその、シュの記事になってるやつは、えー、今はね、言っても嘘だってなるけど、残ってるやつは、もちろん全然はず、ね、外れてるも全然たくさんありますけど、ああへー な, なるほどね。まあまあ、皆さん。 皆さんいい質問です。はい、皆さん、いい皆さんいい、はい、手相を差し上げます。そうん、あさあで、ゲッターズ飯田さんの最新刊、はい、開運レッスンという本が現在発売中でして。ね、全国のセブンイレブンおよびセブンネットショッピング限定で、本日より発売中でございます。はい、今日売ってますので、全これ思わず手に取っちゃいますよね。ね気になって。ああ、これもかなりやっぱり今までのデータで。学んでにな。あ、でも、この開運レッスンはね、ブログで書いてること、まあ、いろいろまとめて。なんかちょっと、いい言葉がいっぱい書いてる、その、結局占い勉強していく中。うん 運のとか、うん、その前に人間性としてどういう人間じゃないといけないかだんだん分かってきて、うん、やっぱちゃんとしてたらその運気悪くならないな、ね、そうかそっか努力して当たり前にそうだよね「花踏み」で毎日ちゃんとネタをブログで書いて る, から<笑>もうてるいいじゃないですか気がちっちゃいんだからなう<笑>なと思っていちいねうんだよもうその時私の K のネタ大好きですよ<笑> いいやめたら警察が出ちゃうなんていやあなんだよ<笑>そこの刑務所嫌だよもういいんさん<笑>恥ずかしいよ褒<笑>められるとなんか怖くなるのもん、ね、恥んよそういずかされてる感じしますよね いナイスだけが今日本で漫才をちゃんとやってると思って。園芸好きなので、<笑>ナイスの漫才 は, は占い関係宮田隆将の演ロケットが、ね、宮田隆将す監督いますんでいますけど、でその中<笑>ナイツが一番。漫才協会個人的に全員占ってほしい年ですかね。漫才協会の運勢がねちょっと気になりどの首相があの行きそうなのかを。これなさい。葬儀の準備とか早めに。早めにしろダメなんです。またそういのも分かっちゃうんですか。終始には出ますけどそのうでも死んて 悪くて死ぬようなイメージありますけど、はい、実は、全うするといい時で亡くなる方もいるので、ちょっと稽古しよう、あとでうちゃんと<笑>やめなさい、ほら。と<笑>いうことで、<笑>まあ、いろいろなってもらって<音楽>